このペットボトルタワー、元から傾いている気がしますが、仕様です。スポーツカーがデフォルトで跳ねるようなもの。チョコモナカジャンボのモナカが、完全にサクサクじゃなくて、ちょっとふにゃふにゃしてるようなもんだ。<笑>コストコの倉庫、絶対誰かが開店前に、商品の山を倒壊させたことある。佐川急便のトラックの中の、再現 VTR だろ。ちな ジャンプ台の耐荷重不足で崩壊してしまいました。ジャンプ台の耐荷重不足なんて、Amazon の中華キットに付属してくる謎のマスクなみに、使い道のない言葉だぜ。それは良かったですね。ゴミ袋の引っ張り強度の容量オーバーが、たった今追加されました。ヘッドライトくらい外して磨けよと思ったら、バンパー外しが確定したな。交通安全祈願に行ってたんじゃないかってレベルで、ホイールが奇跡的にヒットしませんでしたね。いいわにられれれなは 下手工事は進まない。彼らがやっていることは、手袋をつけた状態でファンベルトを挟み込んで、エンジンを停止させようとするようなことだ。眠い時に、顔面をパチパチするような対処法ですよ。むっちゃ煙出た。炭酸飲料の箱買いした人 パンパンで届きそうガスを抜きながら慎重に回転してもプシャーって溢れてきて砂糖でベトベトしそうそしてドリンクホルダーでカタカタ言う残量2割のレッドブルのような電柱であったそして今はなき FR の1シリーズジェレミー・クラークソンもトップギアでコースアウトしてましたよねなんか問題ある気がしてきたんだけどダイパワー FR でトラクションも考えずにベタ踏みするとどんな車種でもああなるだろスーパーのカゴにグニャグニャになるくらいの量の漫画本を詰め込んで運ぶようなものだ駆動輪だけ浮き上がって空転を 人が潰される動画は収益化通りづらいからな。身内の不幸でお金を稼ぐための一工夫だな。どこへ乗ろうとしてるんでしょうかもう嫌な予感マジでどこ乗ってるんだよ滑って落ちたら股間打つ意識が取られて止め逃した。能力もないのに二つを同時にやろうとした末路なんだこの荷物前に失敗した人の解体後でしょ。 どこかで聞いたことあるような自分の前にミスをした人の処刑が引き継ぎもの最初の仕事っていう話選挙の公約に前に政治家やってたやつの鋼鉄を掲げるようなもの後ろに引っ張ってばかりの人が前に引っ張るような役割を務められるわけないだろいい加減にしろそしてどう考えても異常な速度で突っ込んでくる列車今列車だの電車だのどうのこうのって書くために誰かコメント欄開いたぞ わざと間違えるのもありかもしれませんな。スバルの動画でサムネイルのグレード間違えたら、お前動画作んなとか言って、スバリストがツイッターで宣伝してくれるぞ。すごい形に崩れてますね。ヒットカットの、うまく折れなくて持っていかれた方みたいになってる。そしてこっちは、割るんじゃなくて、電動ドリルにグラインダーアダプターを付けたもので、クルクールクー ル, ク ル, クル切削油感覚でおもむろに水をかけた私自身がマキタの1 8トの中で、電動インパクトを検討中だから、 工具の方が気になって状況が頭に入ってこない電動工具類マジでごちゃごちゃしてて DIY 入門組には迷いの竹林りすぎるんだよなバッテリー別で2万円近いしどう考えてもすりそうな段差を車庫端で渡る感覚で選ぶしかないさあホロライブ効果音随時募集中ですお買い物ミサイル2日連続で認知症にならない方法っていう本を買ってきそう 突然剥がれ、剥がれるガラス。剥がれるガラスのドアとか。何してんねんクソガキ。マジで何してんねーんユーズコンムズ。僕クソガキにまみれて育ったからわかるよ。問題児は大人の手には負えない。地震対策がデフォな日本隅にとっては、珍しいタイプのインシデントだったな。ちょっと待って何これ、スポンジの足の梱包材かと思ったら、 むっちゃくっちゃ硬かったんだけど、ちょうどいいし雪も試してみろ。死ぬ雪と侮るかれ、水と合わさって再度凍れば、殺人岩になる。ペットの水飲み用のお皿で溺死したり、1メートルの高さから落下死したり、寝てるだけで勝手に死んだり、人なんてわからないもんですね死んだ。定期的に大暴走を入れないと。 気が済まない病気だよな定期的に車か車用のパーツを検討するせいで仕事が進まなくなる病気です助けて怒涛の効果音ボケで草何積んでるんだろ SF 映画のエネルギーコアみたいですねスターウォーズや宇宙戦艦ヤマトみたいに最終荒辺で破壊されるべきなのに管理ミスで3話くらいの地点で勝手に自滅しそう リア荷重ゆえのフロントのリフトですね。ポルシェ911と違って、バイクは人間が動くことで、重心もコントロールできるんだからさ。強めのブレイキングの練習をしたことがあれば、前後の設置バランスについて、嫌でも敏感になる。車もそうだれど、フロントだけで減速してたら雨の日にロックして止まらない。リアのグリップも使うことが大切なんだ。ブレイキングも 4WD でっていうところか、その点においては、4輪でダイブする RR は強い。 8万円かけてブレーキを強化したら、右天時のフロントタイヤのグリップ限界、ちょっと言い換えて、制動力の前後バランスが気になる。なお、大抵の人というのは、注意力の前後バランスさえもガバガバである模様。ちョイ踏み前かカラグミサイル。ラグったりクルクルしてる間にいいところが過ぎ去ってるの。インターネットあるある。 大更新ですね。私今ちょうど、ふるさと納税で鶏肉を12万円分、頼んだばかりなんですよ。商品画像にニワトリが映ってるの。罪悪感が一周回って快楽だよな。国慶国交定期。 飛べないワトリだが、ペンギンと違って、舞い上がって滑空することはできるんだ。唐突にビンタされるペンギン、というかペンギンだって、水中でスピードを乗せたまま離陸すれば、ある程度はジャンプできるっしょ。それはまるで、FF でドリフトしたい人が、入り口でリアを流した後、頑張って出口までキープさせたがるように、というかハイパワー FF ってどう乗ればいいんですかね。立ち上がりでアクセルを開けるとアンダー、開けなかったらロス、足回りでオーバーにしたところで、前が外へ逃げる。 調子に乗ってハイスピードリバースをしたせいで電柱を蹴飛ばすやつを見たらどうでもよくなったなリアオイいい具合に追従させろ追従サイクリスト追従ミサイル自転車のマニューバーウェイトレシオ大型ダンプ並みに悪いマニューバーウェイトレシオそしてこの前後の高さ横方向の短さドンオフロードバギーっぽい見た目してるけどさこの縦横ひと い, いホイールベースといいまともに走る気ないでしょ なんだこの不安感、お い, い、お い, い, い, い, い, い、自走して帰った方がまだマシそしてこの死神視点である、死神視点は、編集しながら1フレーム単位で確認しましたが、接触する寸前でカットを入れたのでセーフ。一時停止なんてなかったんやこっちも強引ですね、相当な急坂だと思うんですが、 ドリクアップトラック乗り何でも乗せたがりすぎやろ遭遇した全ての事象に対してツイッターに投稿できないか検証する脳内回路ありそうドリンクバーで可能な限りたくさん持って帰りたくてナミナミに入れたせいでこぼしたことあるタイプはあ、ドリンクバーの話をしてたら川が溢れるんだ寒水被害は定期的に呼びかけないとな 運転手の人、今こんなところに標識立てんなって思った。買いとけとかよく言うけど、実際に書いてあったら、もっとわかりやすく買いとけって言いそう。そういう人には YouTube のサムネイルを作ってみてほしい。かなり難しいんだぞ。ほならね、自分でやらせみろって話なんですよ。デザインと腸活は、次世代のグローバルスタンダード。世界の最先端なめんな、健康な人のうこを自分の腸に入れて、腸内細菌をもらうベンチャーあるんだぞ。ベンチャーでくさ。 ちょうど瓶が落とされた水の色が染み込んだ便器みたいな、変な色したプリウスと衝突しましたね。対向車側を警戒しながら左折するのは、トイレの個室に入ったら、真っ先に紙の残量を確認すること並みに基本。運行前点検ってやつですな。長距離ドライブ前の、ゴミ箱の中身の配置もね、ざまねえな。推奨時間を無視してカップ麺食べ始めて、麺が固いって愚痴る人に、発言権を与えるのかって話ですよ。部外者が口出しするのは間違ってるって言いそう。 今の車はスピン仕掛けてたと思ったら砂煙で横転を隠しやがった大声でかき消すなりの人みたいなことしやがってなんだっけ大声あげたけど狙ったタイミングで出なくてみんなの注目を集めたタイミングでちょうどおならが出たっていう話あったよなウいーヴェシなどなークソ動画は水に流そうぜ次回はクリーンに行けると願って